6代目です先日問い合わせで「自宅は24時間空調システム完備なんだけど畳にカビが生えた」どういうことでしょうかという問い合わせがありましたあの「24時間空調管理システムがあったからといって畳にカビが生えないというわけではありません」「24時間畳専用空調管理システムならばそういうものがあるならばそれでいいのかもしれませんけど」畳ののたために特化したわけでではないので 部屋全体を、まあ、空調管理しているということでしょうが畳の表面床の方ですねその高さの方 の, その空気の温度と湿度が管理できなければ畳にカビが生えます特にこの夏お盆が過ぎても雨ばっかりでしたこうなって気温がちょっと上がるだけでポッとカビが生えますその時にその空調管理システムが 湿度と温度の調節ができてなければ入るということになりますどれだけの性能があるシステムか分かりませんので何とも言えませんけど何もないよりかはマシでしょうでも空気がしっかり畳の表面上で流れてないとやっぱり危ないです特に最近の家は高気密・高断熱ということで家の空気の流れが悪いです特に部屋の角とかカビが生えやすいです